新んなの犬チャンネル」では次に卒業生から在校生のみんなへ向けてのお礼の言葉です令和4年。 3月18日、僕たち、私たちは、卒業します。楽しかった、運動会。初めてのドッグランに興奮して、倒れるまで走り切りました。嬉しかった、お月見団子 次の日にはどこかに行ってしまったけれどみんなで一緒に悲しみを乗り越えました何かあると服を着せたがる飼い主はりきってる飼い主のために我慢して何度も着替えました悲しいことばかりではなくうれしいこともありましたなくなったと思ってた。 お月見団子が見つかりましたたくさんの素敵な思い出とともに僕たち私たちは神様しま す, ます白い光の中に山 「空の果てまでも君は飛び立つ」「